令和3年2月27日、外国人旅行者を対象にしたアソカルデラナイト満喫プロジェクトの試行・検討会が阿蘇市で行われました。これは九州運輸局が主催したもので、夕方から阿蘇市並野の中江地区にある中江神楽殿で行われました。検討会では、この地域に古くから伝わる 国選択向け民族文化財の伝統芸能、中江岩戸神楽の芝引きと岩戸開きの2座を九州運輸局の職員ら10人が鑑賞しました。a s カルデラナイト満喫プロジェクトは九州運輸局の直轄による令和2年度ナイトタイムエコノミー推進事業で、 地域の状況に応じた夜間の楽しみ方を充実し、訪日外国人旅行者に長期間滞在してもらい、観光消費の拡大を図ろうというものです。麻生市では、地元文化のカグラと食を組み合わせ、麻生ナイトタイムの活性化を目指し、他にも北外林山などで5つのナイトタイムが計画されていて、この事業は3月から商品化し、 台湾や欧州からの旅行者を対象に実施する予定だということです。